続いいては、市場、上連黄金 の, の皆さんですお願いしますもっとうのでいけどなって。<笑><笑> えあのー、本当にね、他県の皆様からいろいろご協力いただきながら、山形のよさこい、私は2003年に、えー、よ, さこいよさこいの、なんだろう、子どもたちの同行から始まったのがきっかけでございます。えー、そこから各祭祭祭りりり夏 と,、えー、と地元のお祭りに 魅力ながら協力させていただきました。ただ、1つのチーム2つのチーム3つのチームじゃもうやりきれないということでいっぱい種をまいきながら畑を肥やしそして肥料を与えてないんで鶴岡のチームおかげさまでですね将来のチーム10チームぐらいはなったのかなと思います本日、えー、ご来賓でご礼席いただけてます湯沢恋祭りの元実行委員長になります 那須様の方からも刺激をいただきながら、本当に一時期は10年目の頃かな、すごく楽しかったんですけど、も、ここから先、これから先、どう楽しむか、これがよさこいと、あと秋田のチームでこれがよさこい、これでもよさこいなんて物申しておりますがえ、私どもは、私どものよさこいを楽しもうかなと、え今日、う、正解を踊らせていただきます。頑張りますよ、どうか。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 気持ちいいここ、をごせん玉に感謝申し上げます頂上でお物前でしたごせん玉に本当に感謝申し上げますありがとうございました